会話は必要ありません態度で示してくださいどうも、政治いろいろの学部です。韓国のムン大統領が岸田新首相に就任祝賀の書簡を送ったとして話題になっていますね。ワウコリアの記事を引用しますと、韓国のムンジェイン大統領が4日、 日本の岸田文雄新首相に就任宿が書簡を送り、日韓関係を未来志向的に発展させるため、共に努力していこうという意を伝えた。朴玄美大統領府報道官はこの日のブリーフィングで、文大統領は両国が民主主義と市場経済という基本価値を共有し、地理的、文化的に 最も近い国として、隣国らしい協力の手本を示すことができるよう、疎通を取り、協力していくことを期待していると明らかにした。文大統領はまた、菅前首相にも下任書簡を送り、在任中のロークを評価し、退任後も両国間の友好協力関係の増進のために努力してほしいという意を伝えた。 菅前首相も文大統領に離任の挨拶を盛り込んだ書簡を送った。パク報道官は、韓国政府は岸田新首相及び新内閣とも協力し、両国間の懸案はもちろん、新型コロナと気候危機など、グローバル規模の問題に対しても、互いに知恵を集め解決していくことを期待すると述べた。続いて、 続いて、韓国政府は、日本の新しい内閣とも向かい合って、会話、疎通する準備ができており、両国の共同繁栄のために、経済や文化、人的交流などの処分野において、発展的な方向へ協力を強化していきたい、と述べた。とのことで、まあ、社交辞令的な部分もあるのかもしれませんが、ついつい突っ込みたくなりますよね。 日韓関係を未来思考的に発展させるため努力していこうなんてことを枕言葉のように最近の文大統領やその他要人の方は言っていますけど韓国は未来は一切見ておらず過去ばかり見ていますよね徴用工問題しかり慰安婦問題しかりまあ慰安婦問題については熱動記事から始まったとんでもないものでしたけどね 韓国の言う未来志向や共に努力していこうという言葉は日本は韓国の言うことを聞けってことですからね。お話にならないんですよね、正直。日本と韓国は地理的、文化的に最も近い国と言っていますが、確かに地理的には近いかもしれませんが、文化的に全く異なります。日本は昔から自らの職業に誇りを持ち、 努力を惜しまず、一生かけて学び続け、そして次の世代へ伝承する。いわば、匠の精神という文化が存在します。しかし、韓国には、そんな文化は存在せず、歪んだ儒教の教えにより、労働行為そのものを意味嫌い、転んでも自力では起きない、箸と本より重いものは持たない、と言われる特権階級、リャンパンというものが存在していました。 韓国ではこの歪んだ儒教の教えやリャンパン制度により努力しないで楽をして稼ぎたいという気持ちを異常なまでに強くしています。なので韓国では詐欺事件が日本よりも約16倍多いという数字が出ています。この16倍という数字を見ただけでも日本と韓国は文化的には真逆の位置にあるわけで地理的に近いからといって 文化も近いとは言われたくないですね。また、隣国らしい協力の手本を示すことができるよう、疎通をとり、協力していくことを期待しているとのことですが、隣国だから協力する必要は全くなく、文化考えなど、日本とは全く異なりますので、協力などできません。それに、協力していくことを期待していると言っている時点で、協力しようなんてこれっぽっちも考えてなく、 日本が歩み寄る。日本が韓国の言うことを聞いてくれることを願っているというように聞こえてしまうのは私だけでしょうか。民主主義と市場経済という基本価値を共有とも言っていますが、韓国は民主主義ではありません。真実を禁じられており言論の自由がありません。また、法が支配する法治主義ではなく、感情論に大きく左右され、世論や 国民感情に沿うような形で行政や司法の判断が下される常識的なのが韓国です。日本と韓国、どういう基本価値を共有していると文大統領は思っているんでしょうか頭の中を一度覗いてみたいものです。韓国政府は岸田新首相及び新内閣とも協力し、両国間の懸案はもちろん、新型コロナと気候危機など、 グローバル規模の問題に対しても、互いに知恵を集め、解決していくことを期待する。とのことでね。互いに知恵を集めて、解決していくことを期待する。これも最近よく耳にするフレーズですよね。いわゆる慰安婦問題、徴用工問題などは、互いに知恵を集めるのではなく、韓国が日韓基本条約にのっとって、粛々と韓国政府がシャ料を払えば済む問題です。 それをわざわざ国際問題化して、被害者ずらして日本に大声を出したら、日本はきっと医者料を払ってくれると思い込んでいるから、日韓関係が過去最悪と言われているのです。まあ、日本にとっては良好な状態なわけなんですけどね。で、このフレーズにもしっかり期待するってあるんですよね。たりき本願よろしくと言わんばかりに。韓国政府は、 日本の新しい内閣とも向かい合って会話、疎通する準備ができており、両国の共同繁栄のために、経済や文化、人的交流などの諸分野において発展的な方向へ協力を強化していきたい、とのことで、今更対話の準備ができていると言われても、日本はもともと対話を望んでいたんです。いわゆる徴用工問題について、 韓国大法院が日本企業に賠償を認めた判決が下された2018年10月。日本は日韓基本条約に基づいて2019年1月に外交的協議を要求しましたけど韓国は無視しましたよね。その後も日韓基本条約に基づいて仲裁委、e、員の設置を求めましたが韓国側はこれも無視。日本は 国際法上合法的な外交的措置を取り続けていたのに、無視をしたのは韓国側です。それを今更になって対話を望んでいるとはね。法ではなく感情によって韓国が支配されていることがよくわかります。ちなみに、ムン大統領は、日本の輸出管理適正化措置から1年経過した2020年7月、半導体製造会社を訪問し、 韓国は日本と別の道を歩むと発言しているんですよね。ムン大統領は一年前の発言をもうお忘れになったんでしょうか。さて、韓国は愛も変わらず、会話、疎通する準備はできていると言っていますが、日本はそんなものは望んでいません。国際条約違反状態を一刻も早く是正しろ。この一点だけです。韓国政府も言葉は理解していても、 意味までは理解していないのでしょうか。であれば理解するまで言い続けるとともに悲観三原則を続けるしかないですね。まあこれが本来の日韓の未来思考的な関係なんでしょうね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。